昨日使い外のうまでなでか。外の ていないなるここそんなに頻繁に行けないの 一一緒に行けばあしすももう一当 どこ来たでって来たっそうああいあの 皆さんた相目のせないかもしれません。 ¡Gracias! ででありがとうございました。